きたか小隊長くん楽しみにしていたよひとつ答えてもらうわ赤カメガネや小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれたそれは間違いないのよねえ私や小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれたそれは間違いないのよね私にはそれを答える権限は与えられていないこの空間を組んだってことは。 あなたもまたプログラマーなんだと、私たちより前に人格がデジタルデータ化された霊ってあなたじゃないの？お行き来しまった。意外に。さすがだな。このこれはどうだ？う意外にな？なんだと？このさ、このさ。確かに機動の武装も。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 しまったやるな直撃これはどうだいいいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いるよ、いる。よ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいいいよ、いいよ、い